えんぶかいどうも本日はこちらファミリーマートのダブルクリームサンドチーズクリームを食べたいと思いますファミリーマートのこれって椎茸っていうのがってなるけどですよね今回はシーズ椎茸ですかかどんな感じなんだろうおーもう結構ひっついちゃってるひついちゃってるお美味しそうですね ちょうどいい感じに切り込みが入ってますではいただきます 生地がふわふわしていて中のチーズクリームはさっぱりとした酸味を与えてくれてとっても美味しかったですシンプルですけどそういうのはいいですねこういうのはというわけでこちらの点数をさせていただきましたご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部点炎パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします